エテキチが乗ってきたわんでも軽かったから良かったわん大丈夫だったわん匂いを嗅いでみたけど僕に悪いことしないわん安心したわん night, おやすみなさいわん See you, みなさん